皆なさまこんばんは DJ あさぴこと朝香智子ですこんばんこの後5月25日の25時からあさぴのピアノプラネタリウム第8回の放送があります今回のゲストは私と同じくジムズレコーズのレーベルメイトであり爆速サラリーマンシリーズでドカンと火がついた響きピアノさんをお呼びしておりますラジオでお話するまでは 言葉数はそんなに多くない方なのかななんて思っていたのですが今回、かなり火がついたトークになっておりますそして途中の無茶ゃぶりコーナーは響きピアノさんならではの無茶ゃぶりをお願いしてみましたしリレー作曲もとっても素敵なフレーズをいただきましたよ。ぜひお楽しみに さて、今回のコラボ動画ですが響きピアノさんと私はそれぞれの新しいアルバムに連弾で参加し合っているのでその動画を今週土曜日にアップしたいいと思います。そして響きピアノさんのチャンネルにも同じタイミングでコラボ曲がアップされますよそちらも是非ご覧ください。先出しししで少お見せいたします。 まずはこの後のラジオ番組をお聞きくださいねそれでは皆様深夜25時にお会いいたしましょうバイバイ